はいい今日もおはようございます皆さん元気してますか今日はですねこの前バーベキューしたんですよ動画にはしてないんですけどここでこの時ね肉がね塊のねブロックをね水辺で切ってすっごい切りづらそうにしてていやー包丁とかだなトカだなって思ってたんですけど研いだことなくてでもやっぱりこう男の趣味っていったら包丁研いじゃないですかということでこれから インターネットでやり方を調べてみようと思いますはいというわけでインターネットで調べてまいりましたまず砥石は買ってあるんですよばっちりと偉いでしょうこれをまず水でね5分ぐらい漬けるらしいよこれがですね100元、えー、日本円でいうと360元をしたんですよ 結構重さがある60元のと100円のの、ね、で迷ったけどなんか2種類色があるからどっちかが洗くてどっちあ多分こっちだこっちの青い方が多分細かく削るやつでこっちが多分粗削るやつだと思いますのでこれをとりあえず水につけてみよう。 でですねいきなり包丁研いでも切れ味の差は分かんないと思うんで比較用として一応キャベツを切った動画をなんかこの辺に貼っておくので見といてくださいとりあえずこの石からブクブクって出る技法が出なくなったら OK とのことなのでこれでちょっと包丁を研いでいきますなんかタオルを敷こうんかねタオルを敷くのが大事らしいよよっつただもうすでに用意してあったんです インターネットで調べた情報によるとですね10円玉2枚分の角度つまり約ここですねここの角度がここの角度が15度なんですけれどもそれが10円玉2枚分だとここに置いた時ちょっとずつ湿らせながらやっていきたいと思います2本で押さえ れし研ぐ場所を手前から先の方に動かすたびにこうやって反対側の押さえる指もずらしていくという感じですあこれ水逆側の方いな水逆側ああズボンが濡れた常で。 それからこの刃渡りじゃないやなんていうのこの研ぎ石の幅を存分にしっかり使ってストロークすることが大事とも YouTube で言っておりましたどうなんでしょうね全然あああああでも事前に見た時の箱ぼれみ的なのがなくなっているなくなっている削れてるんだちゃんと全然わからん 本当ににわずかに見る刃こぼれがなくなっただけで全然の切れそうな気すらしてくるあなるほどねこの石自体が結構水を吸うから事前に水につけとかなきゃいけないのね。 同じ角度を同じ角度を同じ角度を同じ角度を同じ角度を維持する同じ角度を維持することってなかなか日常生活ないですからねこれぐらいなんじゃないでしょうかこうだから今度ひっくり返して手前側にね ここれも15度、度の角がどうやどうやって感じですけど。 どやって感じですよ、ね、刃こぼれがなくなっております少なくとも見た目上はもうこの段階で研ぎ石をひっくり返しておーおーおーおーおーおおおおおおおおすげえこんな研いだあの汁の色がついてるんだねちゃんと金属削ってるって感じするね裏面裏面裏面少しカメラの位置を下げてみました この動画を見て、包丁研ぐやつが何人いるのかって話ですけど。どうですか。皆さん楽しめてますか。包丁研いでるだけですよ。こんなにいい天気なのいいんじゃないでしょうか。ひっくり返して、反対側。 見た目的には美しいいい感じになっておるんですが見た目的にはすごくいい感じなのでちょっとこれで完成でいいんじゃないでしょうかという構えいいでしょうあとはこの研ぎ石を乾燥させる場所に置くといいらしいですこの辺は全部乾燥するだろうはいということで包丁研ぎ終わったんでね キャベツで試してみます。お、おたまの心なしかいい気がするよ。お。キャベツの芯の部分が。手間かけずに切れる。 こんだけキャベツを切って何作ろうスープ作るか